「雨の箱だて」「女がひとり」「焦った唇」「でにおをひく」「他の男にこのみ預けて」 断ち切るはずが断ち切れずダメなダメなダメなダメ な, ダメな私ね港明かりに未練が渦 馬鹿な女と自分を責めて人よ限りの宿を出る濡れた三三郎右に 街へ行けるけど。寒い、寒い、寒い、私ね。命ちぎれて。定めが憎。 雨の箱だて女の涙薄い寝ション隠れ宿明かり落とした熱い素肌に 好きな香りだけ」「ダ, ダメなダメなダメな私たしね」「ゆでいいからもう一度だ」